は<笑>ポケットモンスター台風でも出前頼む人台風なのに出前受け付ける店なんだっけ頼んであげないと天の売上が成り立たない派と配達員を危険にさらしやがって潰れろ派に分かれるよななんだ包帯ぐるぐる巻きな感じだけど元気じゃないですかあの人 ミスタービーンの役者さんかなトイレ動画の途中ですが、ここで本家を見てみましょう。うわ、怪我で動けないのをいいことに、若い方の番号と取り替えやがった。怒涛の講義。お前ちそ野郎やろう。そして、左手のやかんが抜けなくて病院に来たのに、右手もゴミ箱から抜けなくなりました。エンド転んで尻餅をついたところに、偶然夜間があったのかな定番の言い訳やんけ。 そして便器を舐めるように本編へ復帰いたします。おいこれ電車か車の中だろ、誰流しじゃねえか。いやいやいやいやいやいや、物理的に不可能でしょそんなの。説明はできない。ただ現実が、そこにあるだけだ。ケースケのセリフ便利ですね。そしてこの、LLC チョコレートフォンデュである。どうしてこうなったの韓国ブラシカン。監獄暮らし館 コロナショックの中、寝るためだけに借りた家から出ることもできず、ウーバーイーツの出前だけを楽しみに過ごす休日。内装工事した独房みたいな部屋でも、東京だと月7万円とかするからな。こっちは走行中にドリルで内装破壊ですよ。というか今の私の田舎の家、車8台分の広さの庭と、24畳分のスペースがある家がついて、 4万円で賃貸に出てたよさっき選挙カーが来てうるさかったことと、Uber e イ t ツが対応してないことは優位点だな。そしてこの窓口穴である。ホームセンターの猫用ケージじゃ隙間から猫が脱走するようなもの。それにしても都内在住にこだわっても、いいことあるんですかね真っ先に核ミサイルが落ちてくるか、後で富士山の火山灰が降ってくるか、渋滞で動けないか、人混みでコロナもらうか。 家賃で貯金する原子が尽きるか、ワンカンのアタッチメントじゃねえかおい。バカにしてるように見えて、あの長さのつけまつげともなれば、やってることは間違ってない。どうしたんだあの人、あからさまに手が滑るみたいな演技しやがって。えはあついでにまじぎれ不可避食品サンプルで撮られたジャブ台返し動画に、食材もったいないって切れてそう。じゃあ賞味期限が切れそうな。 打ち上げたところがネチョネチョしてる回転寿司の醤油使えよ回転寿司のガリと醤油を食べられるのに賞味期限が半日切れただけで捨てる方もすごいよな私の母が数ヶ月ごとに同じ話を繰り返すんですが昔は女の賞味期限は28歳だったらしくて28になった途端 ポンポン結婚し出すらしいですね。就活解禁日に、ポンポン内定が確定し出すようなもんだな。コンコン役とかかわしてそう、高校生の頃に、性教育の課外活動が、実はあったみたいな話やな。おかしな話ですが、課外活動の時間で、やったことの積み重ねで差がつくことがあるんですよ。学校の授業なんか、時間ばっか取られるだけで何も身につかねえからな。寝るに限るぜ。ダイヤチェンジャーにいちいち組みつけて、教本通りにグリッとしていかなくても、 投げるだけでいけるんですね見せてもらいましょうか、現場の技とやらを。手に食って、こういうことを言うんだな安く適当に大量に、こういう市場もあるってことを、覚えておいた方がいいぜ。スマイリー境感。ぽっかりと口を開けた便器が、お前を待ってるぜ。汚いわしね。スカトロを嫌い。 これは家の人も発表するわ。そもそも何がどうなって、トイレ脇のカーテンが荒ぶるんでしょうね。トイレ脇のカーテンが荒ぶるという日本語。さあ、行き分かれのホイールが転がってきましたよ。大良い良いいよ い, よかい。使わなさそうな日本語選手権。すごいパン屋ですね。あんな半透明の色付き下敷きみたいにむいたで、一個も落とさないなんて。フラグだな。ほら今山折りになったろ。奥の方は下向いて傾斜するだろ。落ちなかったんだな、これが。そして完水車修理でバラしたかと思いきや。 スターターモーターで強引にクランキングさせて石を投げ込むという暴挙石じゃなくてボルトっぽいんだがそういう問題じゃないんだ前の人がエアーで閉めたんだろうか何やっても緩まないんだこの店オンリーで整備してるトラクターだが最後に整備したのもお前だったよななんだっけサンキューカットで同じ利用紙に連続で当たった時ボサボサですけどセルフカットしたんですかって言われて行くのやめたわっていう話あったよね最後に切ったのお前だろってな 自分でバリカン買ってる坊主はい短みの見物、ドライヤーも寝癖直しも髪型セットもいらない、必要に応じて帽子をかぶればヘアセットは完了さ。電柱取りたさで被災しかけてんじゃねえか。でもここまで来たら、あの電柱が倒れる様を見届けられませんでした。でも、中国が洪水対策で、ダンプカーを水没させたこと、その効果は、 少なからずあったことが分かりましたね日本に住んでいる中で自然災害を人ごとにできる人はいるのかねおっと倒れてきた鉄に押しつぶされてしまったよっと思ったボンネットを外したいとき 調ををを外す時重たいいもののの持つ時このおじさんんは今後、一切の手助けを得られないんだな。だ私は最初から一人ですけどね。人生なんか生まれと育ちが悪いだけで、一瞬でハードモード化するクソゲーだからな。納税も子育てもサボって適当に生きるのがいいな。時間が余ったら、GTR を買うために稼ぐより、ネット見ながらだらけて過ごそう。そういえばさっき、1時間だけ大雪が降って、家が埋まるかと思ったら、なんか一瞬でやんじゃいました。ついでに、明日、 は日本海の方にドライブに行こうと思ってたんですが今ライブカメラで見たら一晩のうちに雪に閉ざされてました行ってもないのに雨男通り過ぎて豪雪そしてバカみたいに長いボルトとナットで正確に長さを測る技振動で緩んでいって使ってるうちに長さはなくなりそう正確さが求められる作業でチェーンソーを使わないですしおし集合体恐怖症が誘発される動画でリアル受け入れたくないですね幻一晩だけ雪降った翌日 車の雪下ろししてると、粉雪がパラパラ舞いますよね。雪降った翌日にいい具合に強風吹いて、勝手に雪を吹き飛ばしてくれないかなぁ。気温がマイナスいく中中中と半端に雨降って、雪の下が氷のようにカチコチになるのがリアルだぞ。裸足にクロックスで雪下ろしに行って、靴の中に雪が入って、死ぬほど冷たくて足先痛くなる。ホームセンターと冬のオートバックスで投げ売られてる、雪下ろしグッズのボルテックスジェネレーターついてる方、絶対傷入るから使えない。 雪下ろしの順序をミスってフロントガラスの雪をルーフに移動させるだけのやつ走行前にデフロスター全開にできるからとエンジンスターターを異常に好むやつもうそれ EV でいいじゃんうげぇまた水回りのトラブルですか呪われてますね地下室に大事なものを置いてるんですか浸水するに決まってますねホームシアター作る前でよかったですね洪水パニック映画を 収穫とともに臨場感たっぷりで見られそうだちゃんと消臭クリーニングしてもろて防不動産や方式のスプレー部ーオプションでお、OK、けそしてこの料理途中のテーブルみたいにぐっちゃぐちゃな鉄筋である橋の継ぎ目を放置して埋め物もしないってどういうことなの工事中の標識もないみたいだし純正ホイール死亡のお知らせ気温2度レッカー到着まで2時間車だったらガソリンさえあればエアコン使えるしいいよな まあ前方不注意の報いだがそしてこの手袋どころか歯ブラシで雪下ろしするレベルのちまちま女装ですよ私も家にある使わなくなったトリマー使おうかなほう手で引くより確実なアイデアか今必要なのはマスクでしょ粉塵が肺に入るほう布団って結構な重量物なのにわざわざ一番上に収納するのか床が止まい。 そっちの床も秒で倒壊するのかよ。メルカリ売却用に、家電の空き箱を保管できるほどの強度しかないな。どうでもいいけどアップル製品の箱、異常に硬くて捨てづらいですよね。輸送中の破損対策したって。 どうせ貨物列車ごと強盗されて、中身盗まれるだろうに。アマゾンのガバガバ品質管理を見ていると、置き換えができるところは、モノタロウと楽天から買おうと思ってしまいますな。翌日に届くというわけでもなくなってきてるからな。フォークリフトいらないんかいってね。む。あのおじさんのマスク、なんかおかしくねパンツをかぶったというか、マスクつけてると勘違いしたまま、出てきてもいいじゃないか。